<笑><笑>マジはい今日は第2弾。は ここにあります。辛いもの。はい。やっちゃいましょう。今日はすっごくビビってます。<笑><笑>え何かありますかとりあえずちょっと紹介しましょうね。うん、はい。えー、っと。まあ、ラフォーク。これは、しびれるやつはい。かな多分うん。じゃこれ日本の ラーメンなんですけど食べたことがないので買っちゃいましたでこれはおなじみのね辛ラーメンこれはちょくちょく食べてるんであまあほどほどに辛いですでこれね読めれない<笑>タイのなんですけど多分辛いんだろうなと思って買いました、うん、ガパオヌードルあっ焼きそばで書いてるわ危ない危ないこれラーメンかと思った焼きそば ああ、美味しそう死にそう死なないこれね噂では辛いって聞いたことがあって食べたことはないんですけど北極ラーメンなんか有名らしいねはい、うん、でこの4つをそれで食べ比べですねうん食べ比 べ, 食 べ, 比べ、まあ、どれが美味しいのか好きなのか一、はい、つ選んじゃいましょう、はい、今日は4つあるので4つ質問を用意しました すすべべて、てじゃないや4、4つのうち3つが2択で残りの1つがまあ普通の質問っていう形式でやっていってフランスの視聴者さんのリクエストなんですけど、うん、その質問はあの実はお互いのことをちゃんと分かってるかとかのテストなんですね。うんうんはい 辛いものを食べられないっていうのを卒業したいですから、チャレンジしてみたいと思います。はい、イエーイ。イエーはい、じゃあ、一問目。一問目です。はい、じゃあ、これ二択ね、はい。はい。もし超能力を持つことができるんだったら。二つね。はい。一つ目。目。じ二つ目。耳。さあ、どっち。はい。じゃあ、書きましょう。 <笑>やべえなわドキドキするな、はい、当合ってたら勝ちねそうそう合ってたら勝ちうん、はい、じゃあまず一緒に皆さんに両方とも見せるそうそうそう123って感じはい123はい1 2 3、はい、はぁ当たりました<笑>当たってるうわぁもういきなりの想定が<笑>なんで、M1? じゃあまあ絵もついてるし<笑>そうそうそうじゃあ先に答えてください<笑>じゃあ自分はどうして目を選んだのかね、うん、だってこれ超能力じゃん、うん、例えばさ街とか歩いててさむ、うん、ちゃくちゃテープのとこがいたらさ、うんはい、なんか透けて見えるかもしれないじゃん耳超能力でさいい耳持ったってさもしかしたら自分の悪口ばっかり聞くかもしれないじゃ ん, ん, なんない遠いとこを。 うん、でねリチャードがどうして目を選ぶのかなと思った理由は自分と同じかじだよまさにそうです<笑>やっぱり<笑>うわスケベ同じスケベ、はい、同じスケベです同じスケベです<笑>じゃあとりあえず辛くなさそうなもの食べようそうだね じゃあ、じゃあこれ食べちゃいましょう。はい、食べましょう。は, い, は い,、はい。できました。いい匂いです。ね。今つきました、うん。色的にはね、全然辛そうじゃない。怖い。はい、じゃあいただきまーす。三二一。はい。 簡単だと思います。茶色になるからって<笑>受ける。大丈夫です。はいじゃあ二問目ね。二問目です。はいこれも二択でもしやめられるんだったら、はい、次の二つのうちどれ？はい。はい。インターネット。う、は、ん、い。あとデオドラント。うん。デオドラントっていうのはこの汗汗がくときシューティーがですね。うんうん。 うん3 2 1はい、うん、僕は書いたのはサムはインターネットやめられるで僕はデ ィ, ディオ日本語ちょっと難しいディオドラントディオドラントやめられます サはは自分はデオトランと呼られます必要ない<笑>でリチャードはリチャードも絶対ね、うん、インターネット必要だなと思ったの ね, ね、うんうんうんうん、僕の負けになっちゃう、うん、負けちゃったね負けちゃったは は, は, はやったね緊張ですじゃあちょっととりあえず説明しましょう、うん、で僕はあんまり汗かかないからない うん、だからこのデオトラントそんなに必要じゃないという感じです、うん、でどうしてもインターネットないと困るから、うん、でサモは汗いっぱいかくからだからデオトラントねないといけないかなと思ったから、うん、多分インターネットだったという答えかなと思ってこう書いたんですけど結局間違いましたやったぜ<笑>じゃあ説明してください 自分はね、すんごい汗かきなんだけど、はい、逆にね汗かきすぎてデュトラント使っても意味がない<笑>そっかそっかでもじゃあお願いちょっといや辛くないこれ後でね結構辛いと思いますというかそんなのあり、ね、お願いしますちょっと、あまり辛くないやつこれかなお願いします ええー、これも辛そう。俺これ食べたことないからさ。これ辛そうじゃん。これこ れ, これこれこれ。激辛って書いてる。これこれお願いします。これお願いしますでまさかのこれがめっちゃ辛かったりするんだよね。うん、どうだろうわかんないですけど中華風の。ああじゃあもうこれで食べれるよ。ありがとうございます。ちょっとこれ炊く。これそんなに辛くないと思います。わかる？炎っていう文字が見えるからね。<笑> <笑>心配<笑>すごく心配です多分、ね、出来上がりましたはいできましたすごくいい匂いですけどでもなんかね匂いがねやばいよスープね真っ赤真っ赤っかこんな感じあら入るちょっとこぼれるさあちょっとこれは怖いかもよちょっと匂ってみますねうんおーおお 今ねちょっとね今回さっきお願いしたのはこれこれ。<笑> 大丈夫です。じゃいただきます。スープはちょっと辛い。そう。あ、なんかタイの味がする。じゃあ次に行きましょう。 はいじゃあ3問目いいはいじゃあこれも2択ねはい、はい、もし慣れるんだったらはいはいすごく面白い人すごくハンサムな人どっち ?321 はい3問はハンサムな人 当たりましたー当たたりましたつまらないちょっと面白いい人どううして、そう思いますか自分、うん、自分も今のままで十分面白い人なので自分に足りないハンサム<笑>おで逆にリチャードはね今全然つまらない人なのでありがとうございます面白い人になってほしいなっていう願いを込めて。<笑> 自分もそう思ってますから。<笑>だから面白い人を書きました。で、多分ねサムはサムはあまりハサムじゃないから、サムサムじゃハサムなりたいな。どの口が言ってんの？じゃあとします？じゃんけんじゃんけんでじゃんけんで勝った人を選ぶ？オッケーはい最初グーねはいまた最、ま、初グー普通<笑>普通にじゃんけんしようね。 僕はいつも負けるからだから今ね考えてときたいですねはい最初はグー<笑><笑><めろ><笑>はい。やめろはいじゃ最初はグーじゃんけんポ最初はグーじゃんけんポはい大事最初はグーじゃんけんポ、はいはい、最初はグ ー, ジャンケンはグーじゃんけんポあ<笑><笑><笑> やったぜ悔し い, 僕 は, い僕はなんかついてない毎回毎回じゃなくて負けるんですけどはい、じゃ選んでくださいじゃこれにやって、これ知ってみようはい、じゃそうしましょう激辛味噌怖い。<笑>はいはい、出来上がりましたもうね、見るからにねやばい<笑> 全部赤です。真っ赤っかおー。ええー、こんな感じなんだね。こんな感じ。うん、一人じゃ入れるね。ちょっと辛くないように。辛くないように。いや、なんかね、もう汁がね、ドロドロ。おーじゃあ、<笑>これちょっとやばそうだねいだ。いただきます。はい、じゃ、あいただきます。 あでも匂いが欲しいそうわ殺人的。<笑> あ、辛いね。これちょっと無理。でも美味しいけど。<笑>あ、でもね、味すごく美味しいよ<笑>あお。あ、なかなかの辛さだね。頑張ります。無理しなくていいよにしちぞ。 おいしいいいしこれる。 だ。しびれる。あお。あ。美味しい。なんか麺もちょうどいい感じで。舌が痛いベ。ベロが痛い。ベロが痛い。<笑>痛い<笑>お。あ、もう、本当ね。結構人気あるらしいのね、これ。あ。お まだ痛い<笑><笑><笑>ああ、また痛い下が痛いおいしい<笑>顔がおじさんになってるよ まだずーっと残ってる。じゃ、とりあえず休憩しましょうか。しましょう。はい、じゃ、休憩。ーはーい。はい、じゃ、最後、四問目。じゃ、最後、何が一番怖い。できました。うん、え、うん、もしかして短い言葉、あっという間に書き終わったよね。はい、さ 2 2 1 1はい大丈夫です。 何が一番怖いってもう生きている人間が一番怖いよ何や、ね、<笑>哲学的なこと言うのそうよ、うん、ゴキブリなんてもうかいよ可愛 い, よ可愛いもう置いておいてってやるもんゴキブリこいつ毎回ゴキブリ見たらいつも叫ぶんだよねごめんなさい叫んで も, <笑>もう気持ち悪い、気持ち悪ゴキブリなんてもうそうだからサボはゴキブリで僕はへ ヘビ、ー怖いです、うん、そっちかーはい、じゃあ、どっちですリチャード、うん、リチャード結構なんかスピリチュアル的なことって苦手っていうか苦手ですあれでしょう、うん、極力ホ ラ, ー、うん、ホラー映画とかも見えたしねもう貞子なんてダメでしょダメだね<笑>これ結構辛いものですよ、うん、これもうしょっちゅう食べてますしょっちゅうん うん、好きなのかもしれないうあの袋麺の方よく食べるちょっと心配ですじゃあ、食べましょう美味しいよ怖い、はい、食べましょう怖いはい、できましたできましたあ、もういつもの匂いだ全然辛くない匂いそうそう、匂いはね辛くないのよ<笑>もう安定の匂い、いい匂いこれは赤くないし、絶対大丈夫じゃあ一緒に食べましょうじゃあ一緒に いただきますはいじゃあいただきまーすてかもうお腹いっぱいなんだけど さっきのが辛すぎたからもう麻痺してるんじゃねい<笑>辛いけど<笑><笑><笑>どうしたどうしたこれ な, なめちゃいけない今顔ちょっと赤くない<笑>大丈夫大丈夫だけど。 Okay. え、後からくるパターンうん<笑>ええっめちゃいけないと思うハハハハハハハハハハハハハハ皆さんこれねこう<笑><笑>これ多分 どうしようどうしよう<笑>しっかりした は, ーい、までまでま、ではいはい、はい、4つ全部食べちゃいましたけど、はい、ご感想はどうです面白いチャレンジでしたで意外と今日は多分3つぐらいは食べられるって感じですね もしかして自分があのこういう辛いものを食べるポテンシャルがあるかもしれない意外と辛いものいけるんじゃないそ う, そう、今日改めて自分こういうポテンシャルがあるっていうことを気づいたかもしれない、ね、辛いものを食べるとね、やっぱり食欲とか出てくるよそう、うん、最近ちょっと本当にあの食欲は出ないから、今日なんとなくこう。 ちょっとずつ食べてきて、うん、なんか食欲出た気がするす。じゃあまず一番、うん、辛い。一番辛い。はい、はい、じゃあ皆さんも視聴者さんに一度焦っと当 て, てみてもらいたいです。一番辛いもの発表。ちがちがちがちがちがちがちがちがちはい。三二一。はい。これね日本のラーメンですね。日本の。はい。 北極ラーメンすごく辛いです、はい、すごくまでいかないけどてき適当に辛いすごくずーっと<笑> し, しびれてて今はもうもちろん大丈夫ですけどさっきねなんかしびれてしてびれてましたでもね久々にさカップ麺で美味しいなぁと思ったこれ本当 う, ーんうんカップ麺の中でもダントツじゃないこれ美味しさ スープも美味しいし麺も好き、うんうんうん、はい、うん、わかりうました、はい、次僕たち一番好きなやつを当ててみてくださいじゃあ3321 <笑>また<だ笑>同じ同じやっぱり似てるね二人ともね<笑>一緒に行って長いから、うん、なんかだんだ ん, なんかこうお互いの色染まってきてるって感じ、うんうん、僕たち今日はこれ選んだ理由は多分ね 誰とも新しい味好きっていうのがあるからこれにしましたね。じゃあ皆さん当たりましたか？うん、ね。はい。じゃあもし、うん、あの買い物好きだったらいいね。はい。<笑>でしょ、うん？それから<笑>、えー、チャンネル登録お願いします。あとシェアとコメントもついでによろしくお願いします。 はいはい、皆さんのいいねの数で僕たちはこの動画皆さん好きっていうのが分かりますから、うん、このようなタイプの動画もっともっと作ることができますから、うん、いいねで教えてくださいは い, はいぜひぜひねはい、うん、ありがとうございますいつもありがとうございますはい、うん、じゃあ今日の動画はここまで楽しかったかなつまらなかったかなどっちだろう僕は楽しかったです ね、あと自分のポテンシャルも、ね、ちょっとわかったって感じで、嬉し い, い、ね。パンパンっすー、はい、パンパン。はいはい、まだパンパンです。<笑>パッパッ、この前の動画もパンパン、ね。やば、あとでジョギングよ。はい。はい、はい。じゃあ、じゃまた次の動画で、あるいはライブでお会いしましょう。うん、またお会いしましょうね。はい、バイバーイ。バイバーイ。